お手頃価格でお手軽に使えるこちら小型冷風機ご紹介しますお肌の感動防止にもなるので冬も1 1中使うことができる商品となっております感動系、音系、イヤクション系用意スタート はいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですで今回紹介する商品何ができるかと言いますと扇風冷却加湿空気浄化を1台で賄えます猛暑対策に最適なガジェットを紹介したいと思いますはいではこちらです宅急便で届きましたおーおーすごいすごいすごい段ボール付きの犬が発生しましたオープンこんな形で入ってきましたこちらスプレー クールマン卓上クーラーはいといわれてこちら早速うるさいなああ大好きこちらですかなり小さいですね本体とえ USB の2つが入っておりました取説は本当簡単なポッ こ, こちらが本体となっておりますとても軽いです裏表えタイプ C のコンセントの穴 そして電源オンオフコンセントにこちらを差し込みまして USB をつなぎますはいそして差し込み口がありますのでこちらにセットしますスイッチをオンにします 81% と出ておりますあ風が回る水入ってない状態でも扇風機のマークを押すと風が距離的に言うとここでも確すかに風を感じますねはいそこまで音は気にならないです スイッチを押すことによってこれが1そしてもう1回押すと2そして3回これが最大風速風量が3段階調整することが可能です弱のスイッチを押すと8時間中運転が 5.5 時間強運転が 4.5 時間持つことができますワット数も少ないのでかなり省電力で部屋を涼しくすることができますあーいいですねいい風電源オフはこの後ろのところ 電源が切れまで電源を切ったとしてもパーセンテージはついておりますねいいところはですね持ち運び用の取っ手がついているところで中をここを開けるとなんかいろいろ入っていますねこういった形でこちらの小型冷風機の仕組みなんですけどもファンが回転することによって風を放出して部屋全体を涼しくすることができる扇風機とかクーラーをイメージしていただければよろしいかと思いますなんといってもです、ね、この小さな見た目から4つの機能がつながっております扇風機<笑> 加湿、空気浄化対応しております。まずですね、普通の扇風機にはない噴霧機能というものも付いております。水が超音波で加工され、超微細ミストに変わります。それがですね、扇風機の風によって部屋全体に。 広がりますこういう扇風機は夏限定かと思いますがお肌の乾燥防止にもなるので冬も一年中使うことができる商品となっておりますちなみにこのミストはオンオフ切り替えることができます超シンプルなんですけどもこの LED パネルかなりですね見やすいですもう直感的に分かる仕組みになっておりますちなみにですねこちら氷も入れることができまして氷を入れることによってですねさらに冷却効果を増すことができます ダンボールの上に乗せていただきますスイッチオンこちらですねこの指防止のやつなんですけども物理的にこう上げたり えー、下げたりすることえっき下がらない上げ上げて上にしたり下の方に関してはこの丸い部分滑り止め加工がされておりまして少し押したとしてもずれにくくなっておりますまあ好きな方向にもさっさっさっさっとね動かすことができるしあとやっぱ軽いですこの2つこの目みたいなところからミストが放出されるというわけですねここ蓋開けますあれですよあの氷を入れるやつ氷はい いい感じに入りました噴霧を押すとうわっ見えますでしょうかちょっと見にくいと思うので黒い布はいこういう感じですお肌乾燥防止対策にもなるかと思いますこれは確かにね暑い夏は結構いいかと<笑>ちょっと強めにしてみますで3、うん、これこれを上げると上に行きますはいこういう感じでこれを下げると下向くで上 はい下に下がったこう手をめっちゃつけると手が水っぽくなりますねはいというわけ で, で、ね、説明書を読み込みましたボタンがですねここ2つしかないんですけどもこの2つをうまく使ってこちらが風量ボタンでこちらが風霧ボタンですね、まあ、ミスト効果ですね風量ボタンですねダブルクリックすると LED ランプが光るとのことですなのでおお ちょっと分かりたいね。ちょっと電気を消します。はい。というわけで、どうでしょうか ?LED ランプ。を お, おしゃれな感じがしますね。で、再度ダブルクリックすると、は消える。つく。消える。そして、風量ボタンを長く押す。見てくださいよ。はい。首振り機能がついております。めっちゃ遅いけど、ちゃんと動いてますね。で、さらにこいつをダブルクリックして、ライトをつける。 レベル3ちなみにですねこのクリフリ機能なんですが左右120度まで対応しておりますあ涼しいあいいなそしてミスト追加 はい上げることができますはいこういう感じで上に上がり常に LED ランプには今の状態を見ることができます 93% でこの今横振り対応しておりまして扇風機回ってますえミストついておりますこの角度ルーパーというものなんですけどもこれはもう指で物理的にえこうですねえ下げたり上げたりすることができます ミスト効果を使いたい方ですね、チューブがありまして、ここ以下に水が下がってしまいますとミスト効果が出ません。この2つの穴からですね、先ほどのようにサーっと出す仕組みとなっております。 そんなわけでこちら、扇風機と冷却、加湿、空気、浄化、4つの機能を搭載した小型でかつお手軽な白上冷風機。ささっと使うにはかなり持ち運びもできるので便利かと思います。いや、白のデザインいいね。 はい、え、夏のですね、暑い日にはこちらですね、LED ランプをついておりますので、かなりですね、大活用できるかと思います。こちらの冷風機なんですが、Amazon さんで販売しておりまして、監督が今見た限りではですね、クーポン割引というものがありますので、興味がある方ですね、ぜひ概要欄にですね、URL 貼っておりますので、ご覧ください。はい、そんなわけでですね、今回は小型冷風機をご紹介させていただきました。噴霧のミスト効果もあるので、値段的にもお安いので、おすすめかと思います。で、この監督ラボでは、自分が大好きなものだったり、 ジェト等をですすね紹介しております興味がある方はぜひですね監督ラボの動画チャンネル見てくださいというわけでまた次の動画で会いましょう小型卓上猛暑猛対策に、はい、ということではいということではいはいというか肌のお肌の防止お肌かえー、ちょっ と, ちょっとスタッフスタッフスタッフいるスタッフはいというわけ